今日はです、ね、メンタルを整えるおすすめのライフハックおすすめのスキルって話をしていこうと思います実際、いろいろとやっぱり日常生活を送っていくとストレス溜たまることありますよね、僕も会社員時代にすごいパワハラの上司にすごく悩まされました。 で実際あの会話をするんですけども言い訳をするというかあの言い返すんですけども言い返したらもう100倍ぐらいに返ってきてで実際もっとひどく、えー、必要に迫られたりだとか必要なパワハラを受けるっていうことがありましたそういった中でもやっぱりメンタルって重要だなと思ったりだとか個人事業主として今働いてるんですけども会社員として、えー、会社を経営してるんですけどもそういった中でもやっぱストレスって結構。 あるんでそういった時にどう対処していくのかストレスになった時の対処方法をリアルに具体的に教えていこうと思います僕のチャンネルではこうしたメンタルハックだとかあとはライフ生活コストパフォーマンスのいい生活だとかについてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今今回ですねフィリピンのセブ島に来てるんですけどもフィリピンからお届けしてるって感じですで実際メンタルハックすごく重要で何をどう意識するのかすごくポイントになってくるかなと思ってますやっぱりねメンタルが強 良ければ何でもなるというか例えばホームレスになったとして、えー、あなたがホームレスになったとしていろいろと公園で生活したりだとか焚き出しをもらって生活してたりっていうふうに想像したときに実際あいや全然全然ホームレスでも全然面白いよとか実際お金なくても楽しく生きていけるしっていうふうなメンタルになれば全然楽しいわけですよねで実際あのキャンプだとか、えー、自給自足をしてる人だとかあとは無人島で生活してる人だとかっていう人方もやっぱり その野宿を楽しんでる方もいらっしゃるんでそういった意味でやっぱりメンタルによってもう運命の差が出てくるとやっぱりメンタルが強ければ何でもなるんじゃないかなっていうところで今回はメンタルを整えるおすすめのポイントをまとめていこうと思います僕がよくやってるポイントの一つ目なんですけども何かっていうと質の高い睡眠をとることですやっぱり人って睡眠が一番大事じゃないですか本当に 寝る時間を削れば削るほど結構ストレスが溜まってきて起こりやすくなったりだとかあとは睡眠の質が下がるとやっぱり集中力も下がるっていうふうに言われてますしえそういった意味でえ睡眠を取るすすごく重要です僕も睡眠についてめちゃくちゃ勉強してきてなんで勉強したかっていうと睡眠がすごく浅いタイプだったんですよねえ原因はアレルギーが原因だったんですけどもなんで眠れないかなとかで7時間寝たのに絶対すっきりしないなってことがめちゃくちゃあったんですよ そういった時にあに睡眠の質を上げるためにメラトニンの成分だとかセロトニンを取るだとか朝起きて日を浴びたりっていうようなもう、ね、ちょっとしたテクニックとかだとかあとは。あの 低反発マットはいいのかとか、高反発マットが逆にいいんじゃないかっていうふうにもいろいろと信号を変えたりだとかっていうのを試行錯誤してたんですけど、やっぱり質の高い睡眠をとるだけでも、すごくメンタルが良くなります。7時間寝たときと5時間寝たとき、4時間のときって結構ストレスって変わってくると思うんで、そういった意味で、まずは1つ目は質の高い睡眠をとること、これポイントです。2つ目何かっていうと、失敗をネタにできるメンタル、これすっごく重要です。 やっぱり失敗したくくななないいいとと皆さん思思まますすよね僕も失敗したたななってますただやっぱり失敗したくないと思っていてもやっぱり 100% 物事すてて成功する人っていませんよね僕が、えー、個人事業主になる前もいろいろといろんなビジネスを試行錯誤してきました例えば海外に行ってイタリアであの流行ってるブランドを日本に持ってきてで日本で販売したりだとかっていうふうなことをしたりだとか。 ややっってみるるんんでですすすけどもやっぱ失敗するんですよね梱包が下手くそだったりメルカリで売ったのにそのメルカリの相手の人がクレーマーだって怒られたりだとかっていう風なやっぱりいろんな失敗があるんですよ。でいろんな失敗をするんですけどもその失敗を失敗するごとにメンタルにぐさぐさと刺さっていくとやっぱり失敗もしにくいですよね。 逆にじゃあ失敗ってネタだから失敗しに行くっていうようなメンタルになればすごくポジティブに面白くなります僕も最近え失敗をネタにするってことをツイッターでよく発信してるんですけどももうほぼネタですネタになるなとでやっぱり失敗してない人が、えー、多いし成功したいと思ってる人も多いとだったら逆に失敗を発信すると失敗を見てくれる人が多いんですねあななるるほどこんん失敗がああだじゃあ僕は その成功するためにこれしようとか、えー、例えば YouTube だと発信する時にマイクがないと雑音が入ってダメだなとかあそういう失敗を見てあじゃあ僕はマイク買おうなというふうにやっぱり失敗を見て成長できるというのがあるので失敗は逆に見られるネタになるのでそういった意味でコンテンツとしてはしっかりして失敗したネタをどんどん発信するというのがポイントなので2つ目は失敗をネタにするぐらいのメンタルになりましょうというところです。 次3つ目やっぱり大事なのは栄養バランスのいい食事ですよねと、えー、僕の場合あの筋トレしてた時代にプロテインばっかり飲んでましたタンパク質ばっかり取ってましたそうすると肝臓をやられたりだとかアレルギーの原因になったりだとか花粉症の原因になったりするんでやっぱりバランスのいい食事っていうのはメンタルにすごく重要になってきますフィリピンにいるんですけれどもフィリピンの場合やっぱちょっと偏った食事になりがちです例えばチキンウィング、えー、唐揚げの食べ放題のお店に行ったりだとか あとはバイキングのお店に行ったりだとかっていう風にもうに自分が好きなものばっかり食べていくとやっぱりストレスもかかってきますしプラス食べ過ぎても眠くなったりだとかっていう風に集中力が散漫になったりっていう風にやっぱり栄養が取れてないバランスのいい食事じゃない場合は結構ストレスにもかかわってくるんで栄養のいい食事をとるっていうのがポイントです次一日に瞑想を取り入れるこれ結構重要 で, でしかもゆとりって書いてる理由は何かっていうと瞑想って ちょっとスピリチュアルというかあの効果が実感しにくいというのがありますよねただアメリカでとかマインドフルネスっていう風に言われたりだとかアップルのスティーブ・ジョブズが瞑想を取り入れてたよっていう風うに、えー、科学的にも証明されてる、えー、文献結構ありますそういった中で、えー、瞑想を取り入れるというポイントを押さえて実際瞑想って取り入れにくいですよね日常はやっぱ忙しいんでそういった意味でも瞑想を取り入れられるような時間のゆとりを持つっていうのがすごく重要になります、えー、時間が ある瞑想ができるぐらい時間にゆとりがある時間のゆとりを作るっていうのもメンタルにいいのかなというところです次 100% 成功しないことを知ってるこれは重要ですやっぱり 100% 成功する人って世の中にいませんよね例えばホームランを打ちたいなと。 野球でホームランを打ちたいなと思った時に 100% ホームランを打てる人っていなくてやっぱりあの一郎が野球界でも有名ですけど3割4割4割打てたら最強っていう風に言われてるぐらい100回打って40回成功すればすごいっていう風なものと一緒でやっぱり成功率って 100% じゃないっていうのをあらかじめ理解した上で逆に失敗することもあるんだとで、4割打てれば成功っていう風に言われてるんですけど6割でも 失敗してるわけですよね欲張り落ちてないわけでそういった意味で逆に失敗することもあるんだよっていうのを頭に入れてネタにしておくっていうのがポイントです次何かっていうと周りを気にしすすぎない決断力これ結構重要ですやっぱり日本だと空気を読むっていう文化がありますよねこの会議の中で自分は自分勝手な発言したら大丈夫なのかとか自分勝手なことを言ってもいいのかっていうふうに空気を読んだりしますよね例えば みんなで遊びに行ったりした時に食事をしていてあ今日帰りたいなと思ったとしても帰れないとか飲み会に行って上司の人がいる中であこの飲み会の中でちょっともう眠たくて迷惑かけてしまうかなと思うけど帰れにくいとかっていう時にやっぱり空気を読んで帰らないとか空気を読んで自分であの痛くないと思っていてもその場にいたりだとかっていうことがありますよね。 やっぱり空気を読むっていうのは必要なんですけども周りを気にしすぎて自分がやりたいことができないっていうのはデメリットかなというところで周りを気にするのも必要ですが必要に気にしすぎないというところも必要かなと周りを気にしすぎて自分がやりたくないことをひたすら24時間やってしまうっていうのはもったいないので自分がやりたいことに愚直に挑戦できるような環境を作るプラス周りを気にしすぎないっていうのがポイントというところで挙げてみました 次、毎日の振り返り返をすすすするこことですこれメンタルににごく重要になってきます例えば「まるで失敗した「まるで成功した例えば営業で成功して今日は1件の収入が得られたという時にやっぱり自分の中でなぜ成功したのかなぜ失敗したのかというのを振り返るのがポイントです僕はよく紙に書くっていうふうに言ってるんですけども日記を書くっていうのもすごく便利で面白いことです自分の中で今日はこれがあったこれが良かったと。 でポジティブなフィードバックしたりネガティブなフィードバックだ逆に成功するために何をしたらよかったのかとかいうふうに振り返りをすることによって次同じことが起きた時に自分はこう対処するんだよっていうふうに作り上げることができるという時にやっぱり振り返りをし て, おくとしておかないとではすごくポイントが変わってくるので振り返りをする毎日をして日記を書いたりブログを書いたり Twitter でアップしたり YouTube をアップしたりっていうのをすると。 自分の中でアウトプットするポイントが作れてくるんでそういった意味で振り返りをしておくのがいいのかなと思いますやっぱり気づけるっていうのがすごく重要で気づきが増えてくれば増えてくるほど自分の成長にも上がってくるかなというところで、えー、毎日振り返りというのも入れてみました、えー、今日はですねメンタルを整えるおすすめの方法についてまとめていきましたいかがだったでしょうかいろいろとあるんですけどももう自分の中でこれいいなと思って た方はそれを取り入れていただいてあ、これ私もやってるよって方はいらっしゃったらぜひぜひ、えー、YouTube にいいねボタンを押していただければなと思いますまたチャンネル登録していただければなと思います、えー、いろいろと今回からセブ島で発信してるんですけどもセブ島の魅力だとかも海外の生活の魅力だとかも発信していきますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ